平成29年6月26日阿蘇市へ傍中野営場で今年度の野営場開きが行われましたこちらは阿蘇山の麓に位置し耳を澄ませば鳥のさえずりが響き渡るとても気持ちのいい場所ですこの日行われた野営場開きには阿蘇市や熊本県などから 関係者およそ50人が出席し神事では設置者である阿蘇市の佐藤義興市長をはじめ利用者代表として地元の保育園の園児も玉串を捧げシーズン中の無事故を祈願しました昨年の野営場開きは熊本地震の影響で式典を中止し今年は2年ぶりの開催となりましたまた今年8月には ボーイスカウト熊本連盟の60周年を記念する野営大会も予定されており、ボーイスカウト関係者も式典に出席しました。城長の松本雄二さんは、今年は復興元年としてこのキャンプ場からも賑わいを取り戻せるよう取り組んでいきたいと話しました。阿蘇市へ防虫野営場は。 広さ 8.7 ヘクタールを誇る1973年開設の歴史あるキャンプ場で各サイトは芝生が整備され水地塔などもあり家族連れからサークルなどの団体まで幅広く楽しめますまた分別するとゴミも置いて帰れるのは嬉しいサービスですこちらには こういった常設のテントもあります、えー、実は私が中学一年生の時にここで集団宿泊研修をしました、えー、その時にはこのテントに、えー、友達と一緒に寝袋を引いて、えー、泊まった思い出があります昨年は入場者が地震の影響で例年の2割まで落ち込みましたが今年の4月5月は 例年と比べて 1.5 倍の入場者があり夏のキャンプシーズンは大勢の来場を期待しています阿蘇山の麓、大自然の中でゆったりとした時間を楽しんでみませんか阿蘇市営傍中野営場今シーズンは11月末までの営業予定ですお問い合わせは電話 0967-34-0351 となっています